どうするんですけど、けっうん、ああ、結構泣くの。あ、たまーに泣きます。え、うん、えー、えどんなん、あ感じ、どんな感じ。ああ、こんだ<笑><あー><笑>これがたまに聞こえてくるんだあー。<笑>ああ、そうです。泣いてくれます、たまに。<笑>そうです、ねえー。はい。あ、そうなんだ。可愛 い, いね。おお、可愛いですよね。はい。控えるわ。ちょっと<笑>大変申し上げにくいんですけど。<笑>はい 私中国で住んでいた期間が長かったのでね、うんはいはい。中国であの結構な数カエルを食しました、ね。あー<笑> あ, ーーあ、そうか。なので あ, あ の, あの、ね、好きです。あ, あ好き<笑>はっ好きある。いや今の今の好きはもう食べ<笑>食べ物としての好き<笑>そういうのじゃないで聞いてるのは。そういう目で見てるね。そういう好きではない。あれ食料として見てる<笑><笑>ああ。いやままいでもいやちゃ。 セットとしても可愛いなとは思います。ままいいは い, い、はい、もちろんそれはそそでも味、ね、にまけないかも味も味の話だったり味味も可愛いなと思いますってめちゃめちゃ可愛くないかコメントです。えー、でもすごいね珍しい ね, ねカエルを飼うって。えーね